ユーザーとしての経緯はこのぐらいにして「うんえーま、ティ天文リフレクションズ」を作るきっかけをメジャーじゃない分野 の, あの情報っていうのを提供するサービスっていうのを、まあ、作りたかったんですよ当時こうニッチな分野っていうのは全然出てこないとであの広く浅くじゃなくてこう狭く深くやっぱりあの向き合わないとなかなかちゃんと読まれるメディアっていうのは作れないんだなと じゃあ天文で何んかやってみるかと、うん、と思って、えー、始めたと。まあ簡単に言うとそんな感じですね。うん、そうですね。でもその時にこうまあ自分のこうイメージを実現できるスキルはもうお仕事を通じて身につけてらっしゃったんですもんね、はい。まあまあ十分かどうかは別として、ね、とりあえず形にはあの割と同じ割とっていうか極めて同じようなことをあの手法を使ってやったんで、うん。まあそこからはなんかじゃ。 順調なな感じなんですかねまあね順調ま あ, あの最初の1年2年はかなりあのいろんなところも回ってあの割とすんなり広告出していただけてう ん, う ん, う ん, うん、うん、去年の12月の実績で28万ぐらいかな月間月間28万結構すごいですけどね<笑>、うん、でもねやっぱりねやっぱり100万目指したいんですけどねああなるほど100を目指したいでこっから先はやっぱ新しいファンを開拓、うん するしかないんだなっていうのが今、ああ、なるほど、なるほど、その感覚ですね。あですね今日も、その一端になるんじゃないですか、ね。そうですよね、今日のこのコラボレーションもそうですよね。うん。やっぱね、あの、天文っていう割とガチなそうと、ん。あの、成形写真とか、うん、宇宙開発とか。うん、まあ、この二つも全然違うんですけど。あ あ, あの、うん、この間を、こう、もっとね、こう、広げていかないといけないなっていうの。そうですね。カメラユーザーっていうと、カメラ持ってるってなりますけど。うん えー、シーパーっていう団体がカメラ年間どのぐらい売れてますよって数字出したりとかしてなんとなく全体の市場感は分かるんですけど天文ってえそこそ天体望遠鏡撮ってる人もいれば成形写真撮ってる人もいてで望遠鏡で見る人もいて機材持ってないけど星好きっていう空がある関係の感じの人もいるじゃないですかそれ全部ひっくるめたらどのぐらいなのかってのもわかんないですよね。本当にライトな人含めたら 星に関心が少しでもある人ってやっぱ500万人いると思うんですよねうん、そうですねそだって教育とかも絡むわけですから、ね、そうですね、教育ねうなってきたら ね,、うん、教育ね、分母がガッと上がりますよねいや、まあ、難しいところでなんか500万人のうち何人が天体望遠鏡を買うかっていうと、うん、まあすごく少ないっていうそこをどうね繋いでいくかっていうところが今後の考えですよねまあ そ, うですねうん、まあ、その中で始められた天理不ビデオ、はい はいはい。YouTube、ね、チャンネルを解説されまして、はい、あの、はい、ぜひ皆さん、えー、天理不ビデオ、えー、チャンネル登録お願いします。ぜひよろしくお願いします。<笑>あの<笑>私ではやっぱりこう表現できないことを山口さんはやってらっしゃって結構なんか動画のなんか質って言ったらちょっとしてるんですけどどんどんどんどん上がってきてる感じしますよね内容あ。ありがとうございます。あのもう最初はね右も左もわからない中。<笑> シシーータタを駆使してでこんなやり方やってるわってとあれはあれで衝撃だったんだけど<笑>飛び道具をいきなり使って<笑>飛び道具使ってましたねカップ麺食ってカップ麺食ってカップ麺食って<笑><笑>あの昨日ね大家、うん、から電話かかってきて「うんうんあんたチャンネル登録したわよ」てそれ YouTuber ーーあるあるそれ<笑>私もあの 親が見てるみたいななですよ<笑>、ね、なんかね悪いことでできないいすよとね悪こはしませんけどっていうか<笑><笑>のでもその動画はどうして始められたんですか天竺の YouTube チャンネルで、ねはい、やっぱあの体験っていうものを伝えたいんですよ、うんうんうん、あのこんなにあの感動したとか、うんうん、あのこんなに面白いとかでただそれでテキストでやると「 できない部分がやっぱすごい多いなっていうのを感じてて。ね、ああ、わかるわかる。やっぱこう動画でしかできないことってあるなあと、うんうんうんうん。まあまあずっと思ってたんですけど、なかなか動画って敷居が高くて、うん、あのやりきれてなかったんですよね。うん、まあ、成沢さんに刺激されたっていうのもね、あります、本当に。あ、そうですか。<笑>いや、もう、そうかと、うん、こんなに頑張ってる人がいるなあと。あ じゃあ俺も真似してみるぞというのがありましたよね。<笑><笑>でも私は私あのよっちゃんとかもすけさんとかねあとエニフさんとか、うん、やってらっしゃったのを見てたのでだ、うんうん、からそうこう連鎖されてますよねやっぱ ね, そうですよね。なんかその機材の扱い方もそうですけどやっぱ、えー、説明書見ても全然わかんないよっていうの結構多い中でそうですね、うんうんうん、動画でねこうやって見せてたらあ これでいいいんだみたいなのありますよ、ねうん、ですよよねねでうん、そのなんか使っているプロセスがなかなか見えないんですよねこう一人でやってると、うん、見えないどうやって設置するんだとかだ、ねね、どうやって投入してるのみんなとかそ で,、うん、でそこをねやっぱりこう見てもらいたいっていうか、うん、私もライブ配信始めたじゃないですか、はいはい、あれもやっぱりあの 視聴者さんがやってるところを見たいっていうのがあってその自分が何かを学びたいっていうのもあるかもしれないですけどとりあえずどんなのやってるか見たいっていうことに関心があるっていうことで始めたんですよ、ね、でまあ私はまだ全然そんなねあのファンコミュニケーションぐらいしかやってないんですけど山口さんはあの電子官房とかもベランダでやってますよね、はいはいはい、目では見えないものをこう見せる見えるようにするっていう。 ことが、えー、最近こうまことしやかにですねにぎわってきていると、うん、今私もちょっとずつ始めてるんですけども山口さんも多分先駆者じゃないですか山口さんいやあの私はねあの先駆者を横目で見つつ、はいはい、あのつかず離れず真似してたったらね配信ってやっぱり敷居高いんですよね、うん、技術的にも機材的にも敷居高いです、うん、見せ方と か, か、ね、配信やんないとリアルな姿が、うん 見せられないんですよねそうですよねあ急に始めたりするんだよね<笑>やもう思い立ったら今日やろうみたいな感じで<笑>僕もこう仕事作業してたら結構の作業してるあれ何今やってんのって言ってこう見に行って<笑>よ予告だしやってますからね仕事手につかないみたいな<笑>でもなんかあのライブ配信の電子関門のライブ配信もだんだんなんか形整ってきた感じしますよね、ええ、音も だんだん良くなってるし。ああ、音ね、音大事ですよね<笑>。音大事ですよね。うん、なんかそんな感じで、こう、まあ山口さんの活動は、まあ、天にもリフレクションズっていうメディアを通じてもありも SNS もありますけども、YouTube チャンネルを通じてですね。ええ、そういうのを<笑>ぜひ YouTube もご覧ください。 <笑>今チャンネル登録者どのぐらいになったんですかとねまだまだ400人いってないんじゃないかなあじゃあぜひあの皆さんそうなんですよあんまり伸びないんですよねよチャンネル登録者数が<笑><笑>割とね天理フの読者層って、うん、YouTube にアカウント持ってない方が多いのかあ G メールをの G メールアカウント登録者のアクセスの方がずっと多いんですよ あ, あそうなんですかあだから皆さんねチャンネル登録しないで天理フの中に流れてくる、うんうん、あの あれ見て動画をご覧になってると思うんですけど。見てほしい本当天竜さんのチャンネルはあのー、ぜひ見てください。これが天文ファンですって感じ。<笑>本当ねライブ感天天文天文ってちょっと言葉悪い硬いな、うん、なんか星空を楽しむっていうことのライブ感とピュアさがね伝わる。 もう、ね、人柄がもうピュアじゃないですか山口さんそのままね擦れないでいってほしいです私なんか年下のくせにそんなこと言うの難しいですけど<笑>いやい や, いやありがとうございますそのままピュアで言いい続けてほしいんででですよねねそれが、ね、永遠の永遠の少年で<笑>でもあの私もなんかファンの方に言われましたけどチャンネル YouTube チャンネルってやっぱりその人の人間性出る ですよね、あそうですよね、うん、山口さんも出てますよね、うん、本当とねじゃあやってどうするんだよって<笑>お互いかゆいぞみたいな感じで<笑><笑>込め合っ て, って<笑>えと山口さんからなんかその視聴者の人に対して何かメッセージがあればメッセージです か,、うん、になんかえっ、ー、とね何か腰を見てる人の生態って多分、うん これままでであんんり世の中に出てないと思うんですね暗い中でやるので基本的に。うん、真っ暗な中でやりますからね。で最近ようやく暗いところでも動画で残せるようになってきたので。うんうんうん、でなのであのこれまであんまり見てもらえなかったあの変なことしてる人たちの姿っていうのが動画でお伝えできるようになりましたと。<笑>そうですね、真っ暗な中とやりましたけど<笑>実はこれ面白いんですよやってみると。うんうんうんでね、気がつかなかなった面白い こことととととが世の中にあるるぞい、うんうんうん、いううをです、ね、感じてもらえすすごく嬉しいなと、うん、そうですね、うんまあ、やっぱりねあの100 1,000 万人がやる遊びじゃないと思うんですよ。うんうんうん、あの釣りとかジョギングとはちょっと違って、うんうん。でもやっぱり100万人から500万人ぐらいの人たちにはきっとフィットする遊びだと思うんですよ、ねうんねうん。で, で気がつかないでこれまで人生過ごしてた人は、うん、もしかしたら。あの 素晴らしい一生の趣味に出会えるかもしれないと思うんですよ。うん、その通りですね。ぜひあのこの世界によろしく。いらっしゃいませ。<笑>いらっしゃいませ。でも、はい、本当なんか今話聞いて不思議だなと思いました。あの星空自体はまあみんなが楽しめるから、なんていうかこう、うん、マジョリティっていうんですかね。メジャー感があるんですけど、うんうん、そこから先。実際にそれを趣味にする方っていうのは非常にマイノリティというか。なんかメジャーとマイナーが同居してる。 世界なんだなって今話聞いてて思いました ね, ねだから星空っていうメジャーな世界の中のマイナーな分野が天文なのかもしれないですね、うんうん、なるほど、うん、なんかうまいことまとめましたね、えー、いやいやいやいやまましたねマイナー評論家<笑>山口です<笑><笑>まあそんな感じで天文リフレクションズさんに今日はあの山口さんに 今日はおお越ししいいいたただいてお話を伺いましたけれ私もまああのすごく山口さんの存在はやっぱり刺激になってるのとあと心の支えになってるっていうのがあってやっぱりそのお互いその同じそのネット界隈というかオンライン界隈というかねであの、まあ、違う方向でいろいろお互いにやりたいことやってるけどなんかその気持ちは同じ方向に常にいるような感じがして。 まあ、こうやって細かく連絡も取り合ってですね、えー、やらせてもらってるんですけど、すごく私、山口さんのこと大好きなので、あの今後ともで す,、ね、す本当ね、お願いしたいですねハ。<笑>ハンカチ、ハンカチ<笑>、ハ, <ンカ><笑>ハンカチ、<笑>本当ね、本当、お互いに盛り上げていきたいですよね。ですよね、本当にね。きっかけというか、まあ、最初の一歩なんですかね、CP プラス2021のサイトのジャパンブースで行われるということで。そそっちでですすよねそうですねう であのぜひ、ぜひご覧ください、<笑>そうですね、はい、ぜひ遊びに来てください。で、あのこのそのライブ配信で、えー、CB プラスの前にです、ね、私と山口さんで CB プラスのサイドロンジャパンブースを語るっていうですねライブ配信しようと思ってますんでそちらもお越しいただければなと思います。ぜひぜひひ見どこころ配信じゃない本当ねね、うんはい、あのねこう いろいろすごいですよね。<笑>いろいろすご い, す,、ね、すごいですよね。いろいろすごいって、あの分かりにくいけど、いろいろすごいですよ、ねそう。あのね、私は衝撃でしたね。こん、こんなのやっちゃうのみたいなのが。オンライン。いろいろあの変態ってやつですよね。<笑>そうですね。はい、あのオンラインでよかったって思った本当に。オンラインだからこそできた感じがしますよね。確かにね。まあその。C. P. プラスの会場でやったら。 皆さんどん引きするかもしれないですね<笑>。<笑><笑>まあそん な, などんな、えー、内容なのかっていうのはじゃあ後日のライブ配信でねお届けしましょうか。はい、あそういえば言い忘れましたけど「あの星ナビ」でも連載されてるんでしたっけあそういえばねあの、うん、星ナビさん の, あの毎月の紹介を書いてるんですよ。やってますね。今月の星ナ ビ, 今月の星ナビ こ, んこんな感じですよっ て, っていうのをですね。あのそれはあの えっ、ー、と、天理さんを見に行けば見れますもんね見。見れますもんね。うん、そういうこともやってらっしゃいますので。はい。はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします、えー。はい、それでは山口さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、皆さん、ええー、今日はここまでになります。次の動画でまたお会いしましょう。ええー、一緒にやってくれますか。さよなら、バイバイしたっけねよ。さよなら、バイバイした っ, したっけねですね。したっけね。したっけね。<笑> <笑>えまた次の動画で、えー、お会いしましょう、えーさバイバイし。さよならバイバイしたっけねさよならバイバイしたっけねしたっけねじゃあ山口さん、したっけね<笑> ず, らちゃずれちゃっ た, <笑><笑>た。ありがとうございました。は